皆さん、こんばんは。国際文化会館からお送りしております。こちらは日本時間で5時半であります。このインド太平洋次世代リーダーによるウェビナーシリーズの第1回、第1回オードリー・タン氏との対話を始めたいと思います。私、道伝愛子でございます。 皆さんご参加ありがとうございます。まず、このウェビナーシリーズ2021年開催いたします目的からお話をしたいと思います。このパンデミックの中で前例のない課題に直面することとなっています。どこに、地球上どこに住んでいようとこれは同じで、お互いから距離を取り、お互いに人と会って連絡を取って、 今一番お互いに励まし合うべき時になかなか交流が得られないという問題もあります。この状況は、ますます社会の分断を悪化させ、ナショナリズム、人種問題等をですね、さらに悪化させる可能性があります。 そのことによって人々がさらに力を合わせて共通の目的に向かって活動していくその意欲が阻まれるということもございます。だからこそこのインド太平洋次世代リーダーによるウェビナーシリーズを開催することによって様々な方々からのインサイトをいただき一致団結し色々なことを学ぶということを目的としております。各国からのですねリーダーにビジョンとご経験を共有していきます。 いいたただきたいとお予定しております民主主義、ガバナンス、教育、人権、建築、スマートシティといったさまざまなテーマを取り上げてまいります。私たちにとって重要な問題ばかりでございます。えー、コーヒーブレイクは設定いたしておりません。 まあ、本来この国際文化会館における美しいガーデン庭園の中で散歩もする時間あるいはコーヒータイムなども設けたかったんですけどもこれはまたそういったことができるようになった時にやりたいと思います早速本日のスピーカーですオードリー・タン大臣でございます台湾デジタルあタオードリーさんこんにちは 台湾デジタル担当の政務委員オードリー・タン大臣であります。ソーシャルイノベーションを推進されています。そして台湾の、えー、このウイルスに対抗するための対策を。 え、推進されています。マスク。今持っていらっしゃるマスクに関する配布の政策もですね、リーダーシップを発揮してください、く、え、だ、ー、なさっている方です。そして最年少で、この大臣としてですね、入閣されたということもあります。もともと彼女は天才であります。IT を使うということはですね、ウイルスをコントロールするために使うためだけではありません。ソーシャルイノベーション。社会において。 台湾モデル、台湾の民主主義を促進するためのイノベーションだとおっしゃってます。では早速、オドリさん。こんにちは。半年前にお会いしましたね。正しく記憶してれば、またお会いできて大変嬉しく思います。 台湾モデルについて今日は情報共有できることを大変嬉しく思っております。我々の社会のモデルです。そして2003年における SARS の経験、これは集団として記憶に残っているわけですけども、これによって市民と政府が一丸となってこういったマスクや状況の可視化、それからヒューマーオーバールーマー、 つまり噂よりもユーモアの方が早く広がるよといった考え方の政策などを推進しております。なるほど。要するにウイルスをコントロールすることだけが目的ではなく、社会的なこの一団結をもたらすということですかその通りです、まあ。我々が考えていることは、 パ ン, ダメパンデミックに対してロックダウンなしで対処していくと。そして情報の投稿が様々ありますけども、そういったものを削除することなく対話を推進していくということです。要するに、今、我々、我々、台湾においては、緊急事態宣言をですね、流布することなく生活を続けることができています。それは、 やはりその市民のために政府が働くだけではなく市民と共に働かなければいけないというふうに考えているわけです。台湾における 状況は、ケースで834、そして死亡数も非常に少ないということです。今、世界の中でも最も安全な国とも言えるような状況になっているわけなんですけども、一体日本は、どのようなことを台湾から学べるでしょうか世界中でからですね、関心が集まっていると思いますが、いかがですかそれはスピードです。スピードです。 いろんな施策がありますけども、その施策を実行するスピードが大事だと思います。私はこれをファスト・フェア・ファンというふうに呼んでいます。これはですね、実際に我々の貿易対策の専門組織である CECC。 中央感染症指揮センターが毎日ライブの記者会見をして、えーえー、無料の電話をかけてですねコールセンターに、えー、どんなことでもですね、えー、話を相談をしていいとそして質問をしていいとそれに対して 95% の事実に基づいた回答を提供しているということです。また4月にですね昨年、えー、クラスのお友達にピンク色のマスクをか ら, われて か, らかわれてしまったとピンクのマスクしかないのかという苦情が入ったときに、えー、こに ように C.E.C.C のプレスカンファレンスは毎日やってるわけですけども、この時にはメンバーが全員ピンクのマスクを着用してですね、ピンクはおしゃれなんだと、ピンクは問題ないんだということをですね、伝えたりしたことがあります。こういったことが記憶に残っています。しかし今のですね、コロナの変異種についてはどのような対策を取っていらっしゃいますか。 まあそれはどのように変異しようが物理的なワクチン、それからマスクはですね、効くと思うんです。だからまだ台湾でもマスクをつけて手を洗っています。ただ、この変異種に対しては、やはり台湾に入国する旅行者に対する厳しい チェックを行っております実はこれは今日から始まった取り組みなんですけども、台湾に入国したらホテルで緊縮する、あるいはしばらくですね、集合住宅でいるということをお願いしています。このように検疫体制を包めるということ、それからパネルの マス活動も増やしておりましてマスクを着用しない人に対しては罰金を課すことになっていますこれがですねこの冬の対策の2つのポイントとなりますなるほどでもこのパンデミックはもう1年ぐらい付き合って私たち生きてますよね 前回お会いしたとき、半年前ぐらいにお話をしましたときに、そのときに、もしかして、その、ソーシャルディスタンスだけでは十分じゃないのかもしれないと思いました。どういうことかというと、単にディスタンスを取るということじゃなくて、意味を理解しなければいけないんじゃないかと思うんです。愛する人に対して、他人に対して、社会に対して、あるいはエッセンシャルワーカーに対して、それを尊重するためのソーシャルディスタンスだという認識が必要ではないですか まさにそうです。興味深いことに、台湾では実は薬局に行ってマスクを買った方があが実は安いんです。看護師から買うよりも安いんです。要するに、コンビニで買った方がアクセスがやりやすい、え買った方がが買いやすいし安いな、安いんです。つまり、要するに自己防衛ですよね。 コロナじゃなくても風邪のような症状が出てもやはり薬局に行ってマスクを買ってマスクを着用してその後病院に行くというふうに指導しています。しかし台湾の方はなぜそれを認識することができたのかどうしてそれが集団として理解できたのかというところをお伺いしたいんです。 それはですね、やっぱり私たちの2003年の SARS の経験から来ていると思います。ほとんどがこの理由で説明できると思います。当時の SARS がいかにひどかったか、えほとんどみんなが覚えているんです。まあ、もう 大, 大臣がですね、もう中央政府に対していろんなことを言って、情報が錯綜していて、えみんなマスクをです、ね、買いに、パニック買いに走るは買い占めが起きるわ、バリケードがあって、いろんな闘争もあるわ、まあ、本当にいろんなことがありました。 その経験からマスクを 着, 着用して手を洗ってソーシャルディスタンスを確保することがいかに重要か集団として理解しているんだと思います。そうですね私たちが本当に安心できるのは世界中にワクチンあるいは対策が平等に流布されてからだということは分かっていますよね。そのことについてどう思われますか 台湾の健康保険証は市民の 99.9% に配布されていますこれはありとあらゆる住宅事情生活事情の方に行き届いているということですですから平等なアクセスがマスクにはあります同様にワクチンにも同様に平等に分配していきたいと思います今はですねまだそのアルゴリズムの詳細はないんですけどもおそらくマスクの配布と同じようにアルゴリズムを使った方 使った時のモデルと同じようなワクチンの配布になると思いますつまり IT ですねその通りです IT のアルゴリズムを駆使した配布ですその健康保険に関しては ダ ウ, ンロードがダウンロードをして、リアルタイムに情報を入手することができます。マスクやその他のことだけでなく、過去の診断結果ですとか、過去にどの医師にいつかかったのかということをすべて 1, 人の1つのアプリ で, です、ね、情報を管理することができます。これもやはりそのパンデミックの時に大変役立っています。 IT というのは、6ヶ月前にお話ししたときに、魔法の杖ではないというふうにおっしゃっていましたね。問題に対して IT だけで対処することはできないとおっしゃっていましたけども、えー、結局、信頼が大事だということなんでしょうか。政府と市民との間の信頼関係が台湾モデルの核となるんでしょうか。そしてそれはどのように育成するんですか ?IT というのは、機械と機械をつなげるんです。でも人と人をつなげるのはデジタルです。機械とデジタルは違います。 IT とデジタルは違うんです。要するに、えー、無料の電話番号とか、そういったものは別にハイエンドの IT 技術ではないですよね。電話番号が読めれば、えー、押せるわけです。えー、しかし、 デジタルというのは異なります。最新の技術のことを指しているわけです。2月の頭 に, でにイノベーションがありました。実はマスクのです、ね、利用状況、利用可能性をマップで示していました。そしていろんな人がです、ね、このシステムを作って、朝、その保険証の番号を収集し、それを提出すればです、ね、夜にはマスクを受け取って、 その 昼休み中にですね、その IC カードを処理することができるといったシステム、二つあったんです。でも、これはあの、メントスとコカ・コーラみたいなものでですね、あの、コカ・コーラにメントスを入れたら液体が爆発するじゃないですか。そんな形でこの二つのアプリがあって、朝は全然売れなくって、マスクがあの、昼間に売れるんですね。昼休憩の時にものすごく売れるんですで。そういうことがあるとですね、やはり正確な情報が必要となってきます。近くの薬局にあるかないか。で いうふうにですね、多くの情報が動くとですね、アプリが信頼できないということになるわけです。でもすぐに、あの本当にすぐにというのは、翌日にすぐにその IT の不具合に対してお詫びを伝えて修正をしたんですね。マップには数字のコレクション、そしてもう一つのフィールドは、マスクの回収の。 情報でそれを統合することによって正確性が増しましまたそれから3日後にはもっと正確性を期すためにはどういうふうに工夫をすればいいのかということをですね、ブレインストーミングして、どんどんどんどん2つのソーシャルイノベーションが1つになっていたんですね。だからまず集団的な知能です。 複数の人たちの知能があるということ、そして問題があったらすぐに集まると、能力が足りなくて申し訳なかったと、でもしっかりとそれを修正し、次の日には直すという能力があるわけです。つまり市民の参加ですね。市民参画というのは鍵だというふうに理解いたしました。それは政府も市民も、 お互いに気をつけなければいけないということではないですか信頼というのは盤石なものではなくすぐ壊れるということもあるのではないでしょうかそれはそうですね ところでその IT についてはまだ懐疑的な人がいらっしゃいます。IT というのはもしかしてデジタルに関する分断を拡大してるんじゃないか、二極化が進むんではないかといった懸念あるいは見方を持っていたりしますよね、この民主主義社会の中で。この問題に対してはどのように対策を取っていらっしゃるでしょうか。要するに大多数のコンセンサ ス, コンセンサス対そのマイノリティの意見というのはどのように調和させるか。 ていますかマスクの件で多くのです、ね、モバイルペイメントシステムに対する要求がありました。しかし、年配の方はスマホをそこまでうまく使いこなせないということで、モバイルアプリはそんなに使わないだろうということが、すでに数字が示していました。これは IC カードをきっと使うだろうと、人口の半分ぐらいはそうであろうというふうに推測しました。 でも、とにかく人口の3分の4が少なくともマスクを使わないと、マスクは効果的ではないということが分かっていたので、その様々な方法でマスクをですね、提供することにしました。特に年配の方は、そんなアプリよりもですね、薬局を信用しているわけです。そもそも年配の方は、すでに別の薬を投与している可能性も高いわけで、どのみちその薬を取りに行くその薬局でマスクを受け取ればいいじゃないかと。つまり、 テクノロジーのところに人に来てもらって、テクノロジーに人が適用するのではなく、人々がいる場所にテクノロジーを持っていくということ。そしてヒューマーオーバールーマー。噂、デマに流されるのではなく、我々自身がソーシャルな情報をユーモアを持って発信した方がいいほど効果的だというふうに考えています。今私いろんなことをお伺いし、二つのポイントがあったと思うんですけども、そのシステムの民 主, 主義。でも民主主義というのは コンセンサス作りだとを考えると、コンセンサス対マイノリティに対する尊重というのはどのように実現しているんでしょうか。そうですね。一つのインサイトはやり方が複数あるという考え方です。デジタルで何かをデリバーするときに、方法は一つではないということですね。マスク配布マップというのがありましたけども、そこで実際に実現できたことです。でもマスクは一つだけではありません。そのマップの配布、 マスクの マ, イマップ配布システムもありましたけども、オープンスリートのシステムもありましたし、もっとフランクなチャットボット のですね、LINE アプリのエコシステムに慣れている人にはチャットボット、そして 別, に別の言語を話す人には言語アシスタント付きのアプリ、それから分析ダッシュボードをも用意しました。いろんなプランナーの方にはですね、この分析ダッシュボードを使っていただいたわけです。つまり、総じて140のアプリケーションがあって、1つのリアルタイムデータに対して140種類ものアプリがあるわけですね。要するに、全員のニーズを満たせるアプリが1つであるわけがないということなんです。だからこそ オープン API が存在していて、えー、いろんなアプリケーションをいろんな人に開発してもらうことこそが有効なんです。なるほど。より幅広くシステム、民主主義システムについてお伺いいたしますが、台湾では同性結婚をですね合法化されました。これに対するコンセンサス対マイノリティはどのように調整されたんでしょうか実は、 一つ の, その国としての方針という意味ではコンセンサスがあります。つまり、ほとんどその結婚に関する平等性というのは、ほとんど許容されているということなんです。要するに、1対1であればいいということです。むしろ、家族対家族という考え方に対する抵抗を示すことが多いわけです。結婚するのは2人の人間ではなくて、か 家と家の結婚だという考え方がですね、むしろ抵抗が多いわけです。これに対してイノベーションをしました。お互いに緊張感があると見られたときに、個人対個人という考え方、家対家という考え方、この2つをぶつけてイノベーションするわけです。結局、例えば、同性 同性の結婚の場合にはですね、問題がない。しかし、家と家の結婚でなければいいと。そんなことでですね、コンセンサス、ああ細かいコンセンサスではないんだけども、全員がそこそこ納得できる、その大枠のコンセンサスを作るということが大事なんです。しかし、インクルージョンとダイバーシティのバランスはいかがいたしますか包摂と多様性。そうですね、インクルージョン。 法説というのは、やはりそのダイバーシティが重要だということなんです。つまり、さまざまな多様な人、意見、文化がですね、えー、全部含まれるようにということがインクルージョンですよね。だから、ソーシャルイノベーション、そしてアドバイザー、メンターといったさまざまな方が、いろんなその議論がありますよね。こういった何対何の問題がありますと、はい、これは多様性ですねと。 ただ言うだけではなくて、実際にいろんなステークホルダーと話をして、いろんな議論をしていくわけですよ。さまざまな議論を持ったさまざまなステークホルダーと議論をするわけです。本当にツアーをしてですね、実際に話をするわけです。そこまでしてこそ、みんなに有効なソリューションを提供することができると考えています。しかし、ダイバーシティとインクルージョンというのは、台湾にとってなぜそこまで重要なんですか なぜかというと、まず20以上の国家言語があるわけです。つまり、歴史の解釈が20通りあるというふうにも言い換えられますね。 今私たちが住んでいるこの社会を20通りの解釈が少なくともできるということです。でも非常に基本的なこととして、教育を全員に提供するということだったり、家計の考え方だったり、こういろんな考え方を統一しなければいけないところはあるわけです。でもそういった考え方っていうのは、いろんな文化にまたがる仕組みでなければいけないわけですね。要すするるにに自分の文化だけを大事にするという ことではなくて、複数の文化にまたがるシステムを作ることによっていろいろなアイデンティティを包摂できるカルチャーを作るわけです一つのカルチャーのために他のカルチャーが犠牲になるという形ではいけませんなるほどお母様からの学びがあるというふうに伺いましたそれはそれぞれの文化がそれぞれのユニークな価値観を持っているそれはどちらが優れているどちらが劣っているということではないとお母様がおっしゃったということですね これについて社会を作るということ、ダイバーシティとインクルージョンをですね、あの考えるということについてどうつながっていくんでしょうか。とてもよくまとめてくださったと思います。ここでのメッセージは、要するにトランスカルチャー、つまり文化、複数の文化をまたがるさまざまな市民が活発にその国に参画をするということです。要するに市民の 一人であるということで活躍していただく世界です。要するに市民の参加、市民の活動が重要なんですね。もちろんです。何々をするために18歳じゃないといけない、20歳じゃないと民主主義に参加できない、選挙権がないとか、そういうことではなく、15歳でも16歳でも最も活発な人がいます。もう。 GAV0、GOV のですね。 参画をしています。例えば、プラスチックのプラスチックのストロー反対だとか、そういったことに対して、とても若い人々が参画しています。いや、むしろ特に若い方がですね、えー、こういった今までのやり方に対して何か気づきを得て、えー、将来のことをもっと若い人の方がむしろ考えているという傾向があります。70歳、80歳の方もあのー、そうです。要するにとても若いティーンズ。それから70代80代80代の方々が一番未来のことを。心 そ、ね、それが台湾モデルですかそうです、ね、そうですかうねパブリック、えー、のパートナーシップです。要するに市民と公民のこう、えー、パブリックセクターとプライベートセクターの協業が台湾モデルのパートナーシップですからそれが光り輝いているというふうに思います。気候変動であれ、どんな問題であれ、このモデルは健在です。 そのお母様からの教えなんですけどもこの文化をまたがるという考え方ですけどもそのことによって市民参画を強めるべきだというお考えですか皆さん同じような考え方ですかそうですね私の小さい頃の記憶なんですけども 母がですね、環境グループ、ホームメーカーズユニオンという組合を組成してですね、その後消費者のコープを作りました。共同組合を作って、参加者が責任を取って有機栽培をするというようなあの農業のテーマなどを立ち上げていましたね。だからまあ私たちはもう本当幼少期からこのような共同組合的な、あるいはプラットフォームにおける協業モデル、 協業インフラととととといいいいううここにも幼少期から浸っているるが言えると思います今後の話ですけども、まあ、今私たちは全員このパンデミックにさらされていますが全員と言いつつもやはり社会の分断不平等が今でもありますですからパンデミックをですね適切 に, に対処するためにはどのような課題があると思いますかこのニューノーマルの世界の中で。 私たちは人権としてブロードバンドを提供しています。え、これがですねえ。実は初めてえ行ったことであります。 というのは、あの実際にその薬局がきちんとブロードバンドがなければですね、あのマスク配布のマップもプロセスも何もできなかったというふうに思うわけです。えー、ですから、やはりこの人権としてブロードバンド、ブロードバンドは人権だという考え方はですね、非常に重要だと思います。人権としてブロードバンドがない地域をなくすということ、これは健康で苦しんでいる人だけではなくて、教育のため、あるいは単なる市民参画のためにもですね、えー、重要なことです。 これが大きな課題ですそしてその人権としてのブロードバンドから出てくる機会っていうのはインターナショナルであったり異文化のコラボレーションであったりといったことが広がっていきますつまり今ここでもナレッジシェアリングをやってるわけなんですけどもブロードバンドがあるともっとナレッジシェアリングができるじゃないですか。 そして将来に向けて何かをコークリエイト、競争していくことができると AR でも VR でもどんな技術でも一緒に作ることができるわけです。そして例えば VR のテクノロジーだってもう日常的に使えることができるようになるわけですよね。 コークリエーションで私もこんなものを使ってますよ。XR スペースといって、これが 5G のチップがビルトインされていて、えー、手の動きだけでですね VR を楽しむことができます。コントローラーもいらないんですよ。このコークリエーション、競争のアイテムですけども、これが本当にあのスイスのですねマッターホルンの山の上まで行くことができまして、もう本当にこんな形でいろんな経験ができるわけです。ブロードバンドの可能性はそれほどまでに大きいんです。なるほど。 私たちはこのパンデミックに1年以上もうさらされているわけですが、その前向きな未来に向けての考え方というのは、ほとんどもう楽観的であるというふうに言えると思いますが、どこからそのような考え方が出てくるのでしょうか。この楽観視の根源は、やはり、 そのソーシャルイノベーター、台湾におけるピンクマスクの話だったり、レンボーマスクだって、こんな小さな一つ一つのアイディア、あるいはですね、ウイルスを殺すための、あの、炊飯器でもいいんです。まあ、ウイルスを殺す炊飯器といいますか、マスクを入れるとかね。まあ、そういった一つ一つのアイディアがあることによって、みんながコラボレーションしていくことができるということです。ナイトライフのホストクラブといって、 たところの方々もですね、この競争の活動に参画して、リアルコンタクトのシステムを作ったり、そういったものも作っています。SIM カードを貼れば買えれば、あるいは電子メールを、アドレスを出せば、連絡が取れると。 でそうすると4週間後にデータが返ってきてとか、まあ、そういった形でいろんな仕組みを作り上げることができます。こういった市民のアイデアによっていろんなものを競争していくことによってパンデミックの環境下でもコラボレーションしていけるということが私の楽観視の根源です。それはパンデミックでもということですね。そうです。むしろ方向性が見えるというふうに思います。これは 複数の文化をまたがるということ、そして国際的であるということ、そして年齢や性別もわ、えー、関係ないということです。ありがとうございます。えー、ではですね、質問をですね、お受けしたいというふうに思います。まず一つ目の質問ですけども、手元にございますので読み上げさせていただきたいと思います。えー、これはですね、 えー、国際文化会館、えー、国際協力機構 JICA ですね、えー、国際文化会館のとのつながりがあって、マニトベリーダーシップの薬師さんから質問をいただいております。国際協力機構 JICA、そしてティカ a ドの推進課課長でいらっしゃいます、えー、薬師博之さんですけども、まあ、ポストあるいはウィズコロナ社会で社会的 危機にに対応るる強靭な社会を構築すときデジタルやイノベーションってどういう役割を果たすんでしょうかそして、脆弱症のエンパワーメントのためにはどう活用できるんでしょうか、まあ、台湾にはプレイブックという基本原則を入れたガイドラインがありまして、えー、特に、えー、女性の アントレプレナー、あるいは中小企業といったところ、あ, あるいはでさまざまな社会の脆弱層と言われる方々が、実は最も教育機会があるということが言えます。テクノロジーを使って、えー、学習することができる。 そして、このコロナの EC1 つ取ってもですね、いろんなテクノロジーを使うことができるわけです。例えば、直接お店に行って買い物をするという活動に対して、政府からですね、奨励政府からの省令を守ると、一部資金が返ってくるといった施策もあります。これはですね、もう本当に何十年という。 10年以上にまたがるですね、デジタル局の取り組みにもよります。女性の起業家、それから中小企業をサポートしていくといった方針がもう本当に長年存在していたからこそできるわけです。ですから今こそそのデジタルがイノベーションを推進しているというふうに思うわけです。今までにもそのような取り組みをしていきましたので、このパンデミックの環境下でもですね、いろんな人に物事を教わることができると。そのような社会 インフラがあるということですこれは私たち全員がワクチンを打った後でですね、さらにこのデジタルプラットフォームに投資をする価値があるという示唆につながると思います。私、正しく覚えていないんですけども、確かそのどんな岩にもですね、ひびがあるというふうにおっしゃっていませんでしたっけそしてそこに光が入るとおっしゃっていましたよねそうです、そうです。私はそれを 言っていましたそれについて、えー、明確にもう一度教えていただくことができますかはい。それはですねあの、ring the bell. It can ring. Forget your perfect offering. つまり、パーフェクトは諦めなさいと、すべてのものに。えー 日々があるとということですフォゲッティオパーフェクトオファリングっていうところがですね、これがですね、あの私の完璧主義のところをですねあの、治癒してくれました。いや、実はですね、私あの、本当に完璧主義だったんです。完璧なシステムができるまで自分の仕事をですね、公開することはなかったんですね。しかし、このメッセージを聞いたことによって、私は考え方を変えました。そして、まだ完璧ではなくても、その私が作った そうすするるといろんな批判が来るわけですよここができてないとかここがおかしいとかでもそういったそのひびがあることによってそのひびに対していろんな人が意見を言ってくれるとそこに光が当たってそれによって物事が出来上がっていくということです。 なるほど。では次の質問です。独立系のジャーナリスト、インド、それから ALFP、アジアリーダーシップフェローのメンバーですけども、ジャイディープ・ハルディカールさんからの質問です。1960年代、70年代において、発展途上国はサテライト技術をめぐるその西洋諸国の支配によって、通信の不均衡という問題に直面しました。 で、事実上、これが我々 の, その民主主義という概念を少しずつ歪めているんじゃないかとで、国民に権利と正義をもたらすために国ごとにプロトコルを持たせたグローバルな規制体制が必要だと思われませんかと、台湾ではどのように対応されてますかそうですね、これがですねプライバシーの問題をおっしゃっているのかもしれません。 うん、確かにシスコウェベブックスは使っていますけどもね。えー、でも、そのジェイディープさんがおっしゃるような、その数少ない企業がその技術を握ってるっていう考え方は、その、私はそうではないというふうに思います。様々なテクノロジーがあって、その中から選んで使っているわけですよね。ですからデータハイウェイが一握りの企業によって支配されているということはないと思うんです。 あの、SARS のケースがですね、実は発見されたという発言がありましたけれども、この情報が台湾の Facebook に出てきたんです。Twitter で、Facebook でも Twitter でも LINE、えー、でもなく、実はですね、この情報が 発表されたのが、なんと台湾における PTT というブルティンボード、つまりインターネットの掲示板、台湾版のレディットとも言えますけれども、ここにですね情報が出てきたわけです、えー。国立台湾大学からですね、こういった情報が出てきたんです。す、ま、べ、あ、てのこのインフラが大学、それから、えー、教育の当局がすべて助成をしているわけなんですけれども、 私のこのオフィス、つまりソーシャルイノベーションラボもその一員であるわけです。つまり私たち含めすべてパブリックインフラであると、公的インフラであるというふうに認識されています。また民間企業のスペースもありますよね。え例えば、まあ、バーであの集会を持つと、そして そういったものを使ってしまうとですねその、パブリックなインフラの使用目的に反することも出てくると思うんです。ですから、あの最終的にはパブリックなインフラというのは民間企業が。えー その役割を担っていくというふうに考えています。要するに政府は最終的にはこういった参画をしてくる民間企業のガバナンスに注力をするということになってくるんではないかと思います。しかしジャイディープさんはですね、やはりその情報に関するですね、一握りの団体が権力を持ってしまう、あるいは一握りの企業がですね、情報を持ってしまうということ。 でも同じ答えになると思います。ダイバーシティとインクルージョンのところで回答した答えと同じになると思います。選択肢はあります。ダイバーシティはあります。それはソーシャルセクター、つまり公的システムにおいても複数の選択肢があると思います。ダイバーシティはあります。 ソーシャルメディアというのはですね、実は2つのカラムがあって、実は意見として反対派、賛成派とそれぞれ分けて書くことができるんです。でも、お互いと対話はできないんですね。お互いに対して悪口を言ったりということはできないわけです。だからそういった意味で悪はです、ね、はびこることがないという仕組みになっています。お互いに反対意見、賛成意見を書くだけであって、相手を傷つけたりということは名指しで、名指しで傷つけたりといったことは でできないわけですねだからこういったことはアルゴリズムあるいは情報の透明性によって担保することができます。もちろんそれ以外に選択肢がなければですねその一部の会社が 情報を把握してしまうと握ってしまうということはあるかもしれません。しかしフリーソフトウェアを使うということ。そしてすべての人がですね、それにアクセスできるということ。例えば、みんなが信用していただけるようなインフラを用意しておけばですね、それは防げる問題だと思います。一つですね、今回参加されているオーディエンスの方から質問があります。 4つあるんですけども、4つ以上お伺いできそうな気がいたします。まずですね、ローカルなイニシアティブになぜ関心があるのか、そしてこれを国際的なイニシアティブにどう展開していくのかというところをお伺いしたいと思います。そうですねまずローカルなイニシアティブの方が大事だと思いますすまずはそちらでで例えば薬局です。 結局一番信頼されているのは薬局であると。マスクをまずコンビニで出していたら、 なっていたでしょう。おそらくコンビニの店員と薬局の薬剤師を比べるとですね、どっちが信頼されるかというと、コンビニの店員はさほど信用されなかったと思うんですね。ですから、こういった形で日常のやり取りがある場にデジタルを持っていくということがまさに考え方として大 事, で大事だと思います。一方で、ブロードバンドは人権ですので、すべての薬剤師が最新の情報にアクセスすることができます。それこそ、 政府の当局の情報、それから科学、医療に関するコミュニティからも情報が得られるようになっています。そしてその情報をまたオンラインで仲間に協力、シェアすることもできますし、お互いに情報交換ができるわけです。要するに社会セクターが 力強く成長すればですね、そのアクティビストと言われるような活動家も寂しくならないと、自分だけではないとで、同じことを考えている人が他にもいるんだっていうふうに勇気づけられると思います。そうすると一人で活動するのではなくて貢献しようという気持ちになると思います。なるほど。次の質問です。今回のパンデミックはむしろ他の人、他人の感情に意識が、えー で、意識を持てるようになったというふうにも言われ、考えられると思います。SNS があるからこそできたことだと思います。これはどう変わっていくと思いますかおっしゃる通りだと思います。パンデミックによって SNS の使い方は変わると思います。例えば、今はですね、もうパンデミック の, あの状況の中でですね、自慢のために SNS を使うことは良くないとされています。ですから、もうとにかくお互いに安全で、そしてもう本当にあの、 長寿と繁栄をってことですよね。要するにそういったメッセージを出していかなければいけない時だというふうに言われています。だからそういう形で自慢のために SNS を使うのではなくて、えー、みんなに対してこの気を使うと、そして声をかけていくということのために使うと、そしてより、えー、このパンデミックなり、いろんな問題にですね、影響を受けている人に、えー 手を差し伸べる機会にもなると思います。もう一つフォローアップで質問ですけれども、デジタルテクノロジーはですね、さらにこういった機器においてどのような役割を持てると思いますかそれはダッシュボードやマップといったツールがあります。こういったことがあることによってデータを収集し、そしていろんな意見を生成することができます。例えば、 空気の質をですね、測るための空気のですね、そのボックスを用意しているところがあります。で、シーガル g IoT システムというのがあります。で、こういったものがある中で、みんながですね、そのデータの 使い手であるわけですよね。データをただ受け取るだけではなくて、そういったあの空気のですね、えー、汚染度を見ることによって、自分なりにデータを分析する、可視化する、見える化する、そして 分, 分析をしていくということができるわけです。これはマインドセットの変容につながります。みんなメディアとデータのプロデューサーになれるという考え方です。 えー、次ですけども、これから5年先、一番難しい課題は何であるというふうにお考えですかそうですね、一つ非常に難しいことが、そのリテラシーという考え方からのシフトです。リテラシーというのは、いわゆるテレビ、ラジオ時代のですね、マスメディアのワンウェイのコミュニケーション時代の話です。でも、今はもうリテラシーではなくて、コンピテンス、能力が問われる時代です。つまり、スケールできるかどうかっていうところですね。 で、今は単に与えられた情報を理解できるかどうかということではなくって、デジタルをどう駆使して、コミュニケーション効果的に発信していくことができるかということが問われています。つまり人権としてのブロードバンド、スマホ、パソコンをどう使いこなすのか、何のために使うのかということ、そして、自由にですね、自分の意見を動画で配信することもできる時代ですよね。 ですから、そういったことも能力として問われるわけです。なので、その知能、インテリジェンスのあり方が、単なるリテラシー、理解力だけではなくて、非常に拡張されたですね、システマティックな能力というふうにトレンドがシフトしているわけです。これこそがですね、例えば大きな組織、例えば政府といった大きな組織が方向性を間違えるとですね、 うまくここがいかなくなると思います。むしろ以前よりも悪い状況になる可能性もあります。このシステムの中のヒエラルキーの話だと思うんですけども、確かリバースメントシステムというのを開発されましたね。これはどういうことでしょうかそうですね、その通りです。私たちは実際そのユースアドバイザーのです、ね、第3回を迎えています。 でこのリバースメンターというのはですね、何をメンターしているかというと、その内閣の大臣に対してメ ン,、えー、メンターをしています。えー、そして、省庁に対して、いろんな提案をしていきます。例えば、そうしたイノベーションを推進するにあたって、えー、共同組合を強化していく。あるいは、同じ。 国民の日 を, を祝うように、あるいは大学の授業に対して、えー、例えばオリンピックのアスリートに対してとか、まあ、いろんな機会をですね、提案するわけです。で、こういった話が出てくると、35歳以上の、要するに35歳以上のより年配のですね、大臣と話をして、えー、そして実際にこれに、こういったいいアイディアがいろいろある中で、 実際に市民と一緒にどうやって競争していくのかっていうことを議論していきます。こういったことをすることによって35歳以下の若者はですね、単に批判をするだけではなくて提案をしてアクションを取るっていうことになるわけですから。 でもそれは非常に、まあ、アジアの国においては革新的なことですよね。というのはやはりその年配の方は尊重するとか、えー、下克上はヒエラルキー上良くないといった文化がありますので、えー、このようなところは問題ないのでしょうか。もちろん台湾では 台湾でもその年配を尊重すするとということはありますしかし実はそれ以上にですね、規制を尊重するということがあります。要するにルール化すればいいということなんです。きちっとも明文化し、うん 内閣に対するアドバイザーであるというふうに書いてしまうわけです。要するにきちんとした立場、役割を与えるわけですね。そうすると内閣に対するアドバイザーであるというような立ち位置、役割を獲得することができます。それに対して年齢というのは二の次の問題になるわけですね。でもとにかくそういったポジションを与えなければ、それは確かに年配に対して物申すのは難しいと思います。それはつまり、既存の 考え方ででは全てのソリューションは出ないといととうことですかその既存の知恵というのは大事ですっていうのはインクルージョンがあるかどうかっていうところが鍵になるんですね要するに既存の考え方はインクルージョンの姿勢を持つことによってより、まあ、求心的なあるいは革命的なアイデアをもですね包摂するような、えー、文化でなければいけません。 そしていろんな人が集まって競争するということができなければいけないと思います。これが本当にもう飛行機のですねあの左の翼と右の翼の右の翼のように役割を果たしてバランスを取ることができると考えています。もう一つ視聴者の方から質問です。このようなですね混乱の時期の中でなぜそんなに落ち着いていられるんですか。毎晩8時間以上寝ることです。以上ですか。 それだけです。なるほど。でも、忙しいと思うんですけども、そうですね、かなり忙しいですが、その後、ノートパソコンを見たり、iPad を見たりということはしません。家には持ち込みません。なので、タッチスクリーンにですね、とらわれている人間ではありません。つまり、8時間眠れないとしたら、まあ7時間でしょう。 でも、そうするとあの昼ご飯を食べた後にですに、ね、1時間追加で昼寝をします。でも本当に1週間のうち7日間のうち6日間はです、ね、きちんと8時間以上睡眠をとっています。そうするともう本当にあの起きた時に考えがまとまっているというメリットを感じています。なるほど。いろんな情報があ り, ありますけども、どの情報が正しいのかどうやって決めるんでしょうか。 そうですねここで重要なのはクラウドソーシングです。知恵をクラウドソーシングするということです。そして、モデレーションもクラウドで行うということです。要するに、お互いにいろんなアイデアをアップロードしてダウンロードして、賛成派、反対派でどんな意見でも出せるようにしています。PLOIS と言うんですけども、またフリーソフトウェアもあります。 プロジェクトですこういった元もともどんなソーシャルセクターの組織にも提供できるものです。なのであのこのポリスということを使うことによって。うん 票、まあ、を取ることができます。どの意見が一番多くの人に響くのかということを測ることができます。それによって、荒いコンセンサスをまずまとめ上げて、そこからです、ね、話題をハイライトしていくということです。例えば UVAX の,、ね、の2015年の議論もやりましたし。 国策をどうするのか、あるいは AI がです、ね、サポートしてくれる知能にあふれたコミュニケーションが実現しています。次の質問ですけども、えー、もしです、ね、あなたに対して敵意を示す人がいたらどうしますか私は皆さんの貢献に感謝を述べると思います。そして言語をです、ね、クリエイティブに使っていただいて、それは新しいですねというふうに認め、多分質問をすると思います。 例えば薬局のですね。あの薬剤師がむちゃくちゃ怒っていたということがあったら私はですね。あなたが大臣だったらどうしますか？と聞きますね。そうするといい意見が出てくるものです。次の質問です。ちょっと長い質問ですけども、ステム教育がありますねえ、そしてえこれは？ 失礼。パーソナルアイデンティティとサイエンスとの間の関係はどのようにお考えでしょうかそのサイエンスというのはバリューフリーですよね。えー、そしてニュートラルですよね。えー、つまりこのサイエンスとダイバーシティ。 の未来についてコメントをお願いします。これこそですね、あのデジタルミニスターであったらどう考えますかということです。ゼ、え、ロ、ー、か1かじゃないということです。デジタルっていうのはディジット。桁は10ですよね。あの、これはですね、本当に10あるわけです。10進法ですから、ゼロ1じゃないんですよ。つまり、デジタルっていうのはマンダリン語でプレラルということなんです。プルラル、つまり複数形です。1つじゃない2つ以上あるということなんです。だから、 性別についても2つよりも多い数ですし言語については10よりも多いし台湾においてはもっと多いしということを考えています。あのですので STEM だけじゃなくてアーツ芸術文化のにも言えることですけどもここで大事なアイデアはですね そのステムをですね素晴らしいキャンバスとして用意をすることです。このキャンバスの上に一人一人が一つのピースを持ち寄って一つの絵を作り上げていくという考え方が大事なのではないでしょうか。サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マテマティクス、数学においても言えることだと思います。なるほど。もう少しでですね。あの 締めの時間になりそうなのですが、もう一つだけ質問をさせていただきたいと思います。このパンデミックはある意味私たちに対するウェイクアップコール、一つの、まあ、継承になったと思いますけども、どういった意味合いがあると思いますか今私たちが目を開いて気づいていることはですね、一団結するということです。全員が同じ、えー、この 緊迫するる問題に直面しているこれこそ平等にと言いますか誰ももう本当にどうもですね地球のどこにいてもこの問題は平等に課題となっているわけですなのでこのような共同の問題を解決することによって力を合わせるとでこのようなことができれば他の問題だってできるじゃないかと。 気候変動問題だって何だってこのパンデミックの経験を持って考えれば一致団結できると考えるべきです。南極でさえ例外ではありません。もう一つオーディエンスからの質問なんですけどもこれはまあ非常にですねあの実践的な質問なんですけどもこの実はですねあのファストフェアファンというのは日本も必要としている考え方だと思うんですけどもその台湾における人々の行動を変えたのはどういうポイントがあったからなんでしょうか これはですね、あの私だけがこのアイデアを広げたわけではなくって、エンゲージメントの責任者、それからすべての省庁において参画をしてくれる担当者がいました。皆さん、もう答えをお持ちかもしれませんけれども、いずれにしてもお見せしたいと思います。この<笑>実は厚生労働省におけるですね、省庁の 担当者がですね、このかわいい芝犬を持っていて、まああの、台湾では衛生福利部といわれる、いわゆる厚生省のスポークスドッグとしてですね、この芝犬がかあのユーモラスにコミュニケーションしてくれてます。マスクをしましょう、手を洗いましょうと。とにかく、こんな形でですね、噂よりもユーモアの方が早く広がるし、価値が高いよというふうに、このアプローチを使っています。 このことによって一つのアイディアを広く早くルフしています。私たちが記憶しておくべきことですね。このパンデミックの戦いは続きますが、念頭に置いておきたいと思います。私からは以上です。踊りン大臣に貴重なお時間をさいてくださったことに心から感謝を申し上げます。そして皆様もこのウェビナーに参加してくださり、本当にありがとうございます。IT、ワクチンだけで このウイルスの感染拡大を止めることはできないと、これはこれからも私たちにとっては課題でありますが、今、えー、丹大臣がおっしゃってくださったとおり、これはオポーチュニティチャンスになるかもしれないということ、力強く、えー、誰もが直面しているこの問題を全員で乗り越えることによって、えー、誰もがですね、えー 前向きに進めると思いますそのような2021年にしたいという思いを私自身も強く持ちました。皆さん、大きな拍手でお見送りください。ありがとうございます。長寿と繁栄をありがとうございます。これで オーードリー大臣との対談を終了とさせていただきたいと思います。本当に多くの学びを得ることができました。えー、最後にですね、共産、えー、そしてスポンサーの。<咳> 皆様方に御礼を申し上げたいと思います協賛はアジアソサエティジャパンセンター三菱 UFJ リサーチコンサルティングシャハニアソーシエツ株式会社そしてスポンサーシップは国際交流基金アジアセンター MRA ハウス田中 UK ジャパンエデュケーショナルファンデーションありがとうございます来週 えー、1月22日に予定しております。こちらは夕方6時、日本時間の6時から開始いたしますが、テーマは教育です。えー、コロナの<笑>えこの時代における 教育格差と新しい時代の教育実践について、えー、ビデオメッセージをマララ・ユスフザイ様からいただき、小林林様、キャシー、キャシー・松井様にも参加していただきます。小林林様は、ユナイテッド・ワールド・カレッジ、えー、ISAK のジャパン共同創設者でいらっしゃいます。キャシー・松井様は、アジア女子大学、えー、支援基金財団理事会メンバーの方々です。皆さん、ありがとうございます。